絆と 旅立「ここと心震わすしょうとのかなたまって」「かいわんのどかなきを胸にとわけんのした」ーー「ふとんかぶ」 太陽が僕らの行く先を照らして微笑む優しい風この背に受ければ